花の茶れ今だびを演じる愛理の美しすぎる失恋に反響を。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。民衆の敵で高橋一生とのセクシーシーンも話題になった今だびを、花晴れでは顔の良さを存分に発揮。ジャニオタレキ30年ライター、ナンシー関ヶ原です。 前回は天馬、中川大使のお姫様抱っこにキュンキュンしましたが、なんと第4話では晴れ、平野仕様もお姫様抱っこを披露。早速見ていきましょう。資格トラブルメーカーの愛理を妹のように世話してきた聖第4話のあらすじはこんな感じ。 愛り込んだ美桜は、音すぎ、咲花おひでのり学園から追い出そうとしたことを謝り、音に友達になってほしいといきなり切り出す。何か裏があるのではと怪しみながらも愛りのペースに巻き込まれていく、音。さらに、愛りが幼い頃から晴れを思い続けていることを知り、次第に心を許していく。そんな中、音がレストランの冷蔵室に閉じ込められてしまうという事件が、 そこにはなぜか天馬、中川大使、がいて、花のち晴れ公式サイトより一部引用。アイリーは夫に仲良くなりたいと伝え、誰にも伝えてなかった黒歴史を告白します。実は小学生の時、親に甘やかされお菓子を食べ過ぎた結果、太っていたというのです。秀で学園小学校の遠足で、肥満のアイリーは急斜面を登ることができず倒れてしまいました。 同級生が、デブ。と馬鹿にして通り過ぎる、中手を差し伸べてくれた、ハレ。重たいアイリを恩ぶしてくれたのです。それ以来、アイリはハレを信頼して、いつも一緒にいました。アイリはトラブルメーカーで、他人に怒られると嘘泣きして謝るキャラ。そのせいか友達もいないアイリですが、みんなの気を引くためにトラブルを起こすんだと、ハレは深く理解してくれていたのです。 近く、妹みたいなもんだから、ショックを隠す愛理音に近づく愛理を怪しいと思った晴れは音に、愛理が嫌なことをしてきたら、殴っていいぞ。愛理は妹みたいなもんだから、とぼやきます。小学校の時からずっと好きだった晴れに、彼女ではなく妹のような存在と言われショックを受ける愛理。しかし、すぐにぶりっ子笑顔に戻りました。 これを見た視聴者からは、妹って言われて辛いのに隠す愛理ちゃんを応援したくなる。愛理は、わざとトラブル起こして、晴れに構ってもらおうと必死。そんな闇も可愛いから許せる、といった声が上がりました。近く大好きだったよ。晴れに別れを告げた愛理音に嫌がらせをしようと考えた愛理は、晴れと音を誘って三人で出かけることに。 レストランでわざと音の服に水をかけ、従業員トイレで洗おうと誘い出します。そして大きな冷蔵室に音を無理やり閉じ込めたアイリ。そのことを知った晴れはアイリに、お前はクソだな。二度と俺の前に顔を見せるな、と告げました。深く落ち込んだアイリは姿を消します。アイリが行方不明になった直後は、晴れは腹を立てて探そうともしませんでした。 しかし、大雨になって、心配になって、小学生の頃一緒に秘密基地にしていた場所に愛理がいるのではと思いつき、そこで見つけ出します。ずぶ濡れの愛理をお姫様抱っこして、出事が待つ車まで連れて行きます。その道中で愛理は晴れに、大好きだったよ、と告げるのでした。うーん、なんて切ない展開でしょう。四角平野くんは実は怪力 これを見た視聴者から過去形で言うところがぐっときた。自分の片思いを終わらせるってことか、恋愛は成就しなかったことを認めて愛理が成長した。良い話、片思いの切なさが半端ない、今度は美桜ちゃんがとにかく綺麗で、失恋が尊く見えた、といった声が上がりました。ちなみに平野くんファン、30代女性会社員は、 平野くんはヘタレキャラを演じてますけど本当は筋肉ムキムキの力持ちです。キングプリンスへのバウンス・トゥナイトって曲ではメンバー2名を同時に持ち上げてぐるぐる回ってます。帰りきすぎて弾くぐらい。だから、花のち晴れ。でも、夫ちゃんと愛り二人同時にお姫様抱っこしてほしかった、ショー。とのこと。 これからもドラマでチラッと平野くんの筋肉が見えることを期待。これまでに配信した花のちはれ記事一覧はこちら。文調べへドラマ反乱し、関ヶ原、イラスト、美香五郎平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。